お前はどこまで見えているあんたの死に様だ。俺の死に様か。では再現してみろ。ちどいちどい流し 最後にイタチお得意の幻術で茶番か何が知りたいもう一度言う。 現実俺の質問に答えろ答えるまでその胸の痛みは続け三人目もう一人のシャリンガンとはウチハ一族とは誰だそんなことを気にするあんたの次にそいつを殺す誰だウチハマダラだ<笑>この葉がで創始者の一人 マンゲキョウシャリンガンを最初に開眼した男だマダラならとっくに死んでいるはずだ俺をおちょくってんのかマダラは生きているされごとはやめろ誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きているしかし知識や認識とは曖昧なものだあの夜の出来事術の中にいるのだと そう思いたかったでもない現実だった今の俺の目は昔とは違う相変わらず強気な物言 い, いだなとりあえず受け取っておこう芝居につき合うのはこの辺でいいだろう どうやら心の中の俺がちゃんと見えた全てはこのためかたどり着いた目的を果たす時が来たお前には俺の死に様が見えているらしいお前の目的は残念だが幻にはお前は万華鏡を持ってはいないあんたがその目をいくら使おうがこの俺の憎しみで 幻は現実になるあんたの現実は死だ。 許せサスケこれが俺の現実だ光をもらうだから言ったのだ万華鏡を持たないお前がこの目を持つ俺にかなうはずがないともう片方ももらうぞ<笑> チの力かこれが力の差だそしてお前と俺の動力の差だ やしないんだからあとは好きなように料理できるでしょう。うあれ俺のつくよみをぶったんだつくよみを。おはりきりうなさ。サスケの才能がイタチの想像を超えていたということだ。ならば、それを現実にしてやる。あのアマテラスが見られるかもしれんぞ。えアマテラス アマテラスはその目が映したものを焼き尽くすまで消えない黒い炎という仕込み手裏剣<笑>最後の手裏剣でうまくいったな。 さっきのつくよみの反動か、いい感じだなおい、カトン強化型のジこの程度の傷じゃまだまだだ。 化格サスケの方が押してるお待てやすおお出た 炎で炎を食い尽くし やっぱりイタチの勝ちかアマテラスを止めたな目を奪う気だ下に まずい<笑>さっきのハマテラス相当の負担がかかったようだなお二人ともバテバテだねチャクラないんじゃないこれが俺の最後の術になるだろう。 シャリンガンはチャクラを見る目だもうお前にチャクラが残っていないのは分かる確かに今の俺にはチャクラはないだが俺が何もせずここに来たと思うか一瞬だこの術はアマテラスと同じご希望通り再現しようあんたの死に様を あのカトン攻撃の狙いはザトカトンを空に打ち上げ大気を急激に温め黒エネルギーではなく膨大な大気のエネルギーを利用してライトンの術を行う気だこの術は天から降る雷カズ俺はその力をあんたへと導くだけだ来たら避けられるわけがないよりも早い。 来い雷鳴と共に散れくこれほどとはイタチは死んじゃったのか終わった終わったぞこれがお前の再現したかった死に様か クソガーはやられていたらんだ本当に強くなった俺の最後の切り札を見せてやろうサノだサスケお前の術はこれで終わりか潮しみはしなくていいぞここからが本番だ 私が力を貸してあげるわ私の力を解き放ちなさいそうすればあなたの願いはオロチマルのヤマタの術か あげてサスケ君の抑えのチャクラが消えてくれたこの程度の攻撃で私がやっこの剣はまさかとつかの剣とつかの剣にしたものをついの剣術世界に永久に飛ばし何な ん, なんだあのイタチの術<笑><笑>ゆっくりいただくとしよう。 <笑>あのサノオとかいう術。 あの盾で全ての攻撃を弾き返してそれに攻撃には戸塚の剣がある完全に無敵だ うそ<音声><音声>あれってイタチ死んでないそれってシャリンガンの使いすぎが原因いやそれは断定できない。